ぜひ紹介してみます、はい、中身はこんな感じですねはいで、断面はこんな風になってますこれシュワシュワのクリームが美味しいんだよねではいただきます のスプレーのレ中に入っているチーズクリームがちょっと歯応えがあってそれが爽やかな酸味を引き出してくれて美味しかったです噛むと必要があるのは余計にチーズクリームを感じさせてくれていいんですよねちょっと固めのクリームというのはこういうところが美味しいですねというわけでこちらの点数とさせていただきますそれでは